こんにちは花の蘭です、えー、今年も守谷市のお祭りの方に参加させていただきありがとうございました、えー、花なのラ本日江戸城よりやってまいりました、えー、ですがあ、ね、本日、えー、総取締役の 春, 春日のお局様が多く、えー、のメンバーを連れ出し、えー、国の大事な本日行われております行事の方に参加しておりまして 江戸城大変点数になっておりますが、えー、関東一の御台所様とお<笑>、えー、それに使えるものを、あのー、用意してまいりました、えー、少人数ではございますが精一杯演舞いたしますのでご声援よろしくお願いいたします。よろしくお願いしますなおれ花の乱大奥 《「カリン」》 ご声援ありがとうございました。